7番8番どっち持っていくべき、うん、別にそんな変わらんからね7番、うん、8番8番かな1位はドライバーユーティリティ8番、うん、ピッチング58カターです8番ピッチングえでもなんか自分で考えた方がいいかも何か残りどうであの200から9 0って確かにドライバーこれは絶対決めっ飛んで200300ぐらい、はい、大きめの残りが、はい、持ってったらし大きめ あの軽く振れば乗るみたいな あ, あじゃあ7やんじゃあ8番で90ヤードうん90ヤードから150は全部8番で っ, っていうところで 79S あっン肩そうだもんね入れないと思えば S もいらん気もするけど 入れる入れる可能性考えると絶対持ってもらう、ね、あバンカーああーグリーン周り結構バンカーじゃあいるな、うん、でパターンのカバーを外しとく全部かパターンは外して る, してる全部外しとくうんまあちょっとバッグないからとりあえず今日はかけといていいんじゃう、うん傷ついちゃうあもう傷だらけだもんちあーあーそれやるとねバッグあっても、はい、えバッグの中でチチャガチャなそうだよねだ、うんうん、うまいねじゃあちょっとタイムるわそうだね、タイマータイマーとなんか実況してください、うん、これさ、はめて うん、は, めてはめて走るチエははめてないけど、うん、力を抜いて打つちょっとスピードゴルフをこれからやります、はい、パー5 523ヤード優勝者の宮崎千恵ちゃんがいる中でちょっとやります緊張するなんか経験者的には4分ぐらい そうですが目安なんですけど、まあ、ちょっとあのカバーとかつけてプレイするんで、5分を目安。ます分狙い ほら。 イ<笑><笑><笑><ばい><笑>あっ大丈夫大丈夫。大丈夫 20秒間<笑>いらこれはすごいわ1 <笑>ホールじゃない 半ぐらい。 <笑>やばいね。終わり。終り。<笑>はい、結果発表。まおちゃんのパワー5のスピードゴルフのタイムは。はい、続いてで。四分十秒です。 うん、やばいねクリアしましたねクリアし た, したんですけど1ホールでこのこれだから、うんうん、18ホールこれやろそうやばいよやばいでもさスコア入りましたスコアン さ,、うんーンさうんね、確かに普通に回るのと全然変わ ら, な, 変わらないよねないショットしてたしセカンド変わらんしなんかセカンドめっちゃ軽く触れたなってうんでもやばい口の中今よくあるチ<笑> よくある血の味。え、スピードゴルフでなんかベストスコアできる人とかもいる。あ、そうだ ね, ね。なんか変に何も考えてない、うん。なんかもう軽くとりあえず触れた。すごいなんかあの新しい感覚でもある、うん。これはスピードゴルフデビューしちゃうかもしれないから。<笑>普通に百叩くけど。き<笑>るかな。<笑>やばいね。すごい本当に尊敬するわ。 いいもう千恵様って呼ぶわそれ今言おうと思った千<笑>恵様って呼んでくれてもっ<笑>もちろん<笑>先に<笑>ありがとうございますもちろん<笑>はいじゃあまあ今日最後の9番ホールです、はいまあ、普通にやっていただいてあそうですね、まあはい、続きがありましたそうなんですま だ, まだ、はい、引き分けのままで す,、はい、ままですよし、おん すごいなぁ。すごいあそこね。あそこねね。百八十で超えるって感じ。普通には、えー、かな。どかなてめだよね。さっきのドライバーだったら全然超えてる。普通に。ち、うん、いちゃんみたいな。そう、体が今軽いから。あ、出ちゃったけど。行けかろう。 碁盤 や,、ね や, ね、や, ううやん頼らないので手前にちょっと落として。 はい、好きですじゃあ5番ないので、ね、7番で手前にこう寄せていこうと思います、はい、で右くで転がす。 おーおいいおーナイスですーすごい。 うま、ん、い、うん <笑>うまいナイスパ ー, スースこういうとこナイスパーですありがと う, お, うお疲れ様でしお疲れ様です。お疲れ様で 斉藤パージ、斉藤パージ、今日はどう展開ます今日はどう展？はい。今日はどう展ですの、ね。さあ、9ホールラウンド終わりでお疲れ様です。お疲れ様でした、はい。まあこの後ご飯食べて。はい。食べてよ<笑>。ゴルフ場の。<笑>まあまだ動画は続くんで、はい引き続きご視聴お願いします。ありがとうございます。バイバイ